曲はソーランビート皆さん盛大な拍手よろしくお願い申し上げます。 青い旗が揺らいでおりますこちらの旗は田口優也さんです